そこで新しい環境で働くと慣れないことばっかりですぐ終わってしまうなと思ったので3ヶ月まず働きたいなと思っていてでその中でも阿蘇医療センターを選んだのは一番は阿蘇という場所が好きなんですね子どもの時から熊本市でそあの生活はしていたんですけど両親とか祖父母に結構連れてきてもらう機会が多くて。あの 山が好きだし、自然が好きだし、まあ、そういう環境がすごく良かったので、あの阿蘇という場所で働きたいなというふうに思いました。と三ヶ月を振り返って一番やっぱり思うのは本当にたくさん貴重な経験を多分できたなと思います。 基本的にはやっぱりいろんな症例を見れたっていうのが一番ですけど毎日救急車平日の日中は救急車のピッチを持たせてもらって救急車で来る症例は基本的に私が最初に見るっていうのをさせてもらったのとかあとは今まで研修って外来をすることはないんですけど。外来に出て えー、とその何週間後にフォローとかその人をまたフォローとかっていうのを、まあ、その人同じ人を継続して見れるっていうのも初めて経験できたのが良かったかなと思いますご高齢の方がかなり多かったんですけれども、まあ、ここあの結構か可愛がってくださった患者さんもいらっしゃいますし気軽に自分の娘さんとかお孫さんの話をしてくださったりとかですね そうういことも多かったのであのベッドのベッドサイドに行くのもお話ができるなと思って楽しく、はい、行けました特に、えー、と先生方スタッフの皆さんとても優しかったです3ヶ月いたので、えー、と最初の方は緊張してうまくしゃべれなかったりもしたんですけど皆さん優しかったのであのそんなにこう気張らず接することが できたので、あのいい3ヶ月だったなと思います環境は。生活環境はですね、すごく良かったです。やっぱり山がこんなに近くにあるんだと、<笑>すごく山を景色もいいですし、寒いのも実は好きなので、冬の遊びっていうのは結構皆さんからこんな寒い時にって言われたんですけど、私は寒いのも好きだし山も好きだしというので、絶好の環境で。 働あの過ごしましまたもちろんお食事も毎日あの病院食 出, す出していただいてバランスのとれたものを取れましたしあとはあの外食というか食事に連れてってくださることも多くて美味しいものも食べれたしあの感謝もとてもきれいだったので、はい、ありがたたかったですあお世話行きました<笑>何回かですけど一人で な, なかなか何回も行けなかったですけど何回か行って。 普段はやっぱり熊本市内だとですねそんなに近くにはないのでいいお湯に浸 か, ました<笑><笑>、まあ、かなり多くの本当に内科系の疾患だけじゃなくて縫合もしたりとかあの院長先生には手術にも入らせてもらったりとかカテーテル検査もあったりとかいろいろできるのであの自分からこういろいろ経験したいなって思って。 てもらうとといいいいんじゃないかなか思います、うん、一番はやっぱり患者さんに優しくありたいなっていうのは、まあ、それは基本なんだとは思うんですけどやっぱりこう何かあって病院に来られているので忙しいとですね余裕がなくなる時もあるかなとは思うんですけど基本的には優しく真摯に真面目に向き合うっていうのを忘れずにやっていきたいなというふうに思います。